今回はアストロプロダクツで買うことができるキャンプ道具を使って自宅の庭で庭キャンしてみました。ただし、この動画はプロモーションではありません。猿はアストロプロダクツの依頼を受けたわけではないため、詳しくは動画後半で説明します。つい先日、映っているような少し大きめの箱に入ってたくさんのキャンプ道具がうちに届きました。入っていたのは ェア、テーブルランタンシュラフテントの5点セットですアストロプロダクツにはもう10年近く前から DIY の工具を買うためによく行ってたのですが昨年キャンプ道具があることを知りケトルを買って茶碗蒸し動画を作ったりしていました工具メーカーだけあって頑丈で男っぽいデザインが多いゆえに 何と言っても、お値打ちの商品が多いのが特徴です。一つ目に開封するのは、折りたたみ椅子です。猿の記憶だと3000円前後で、販売されていますが、試してみるのは初めてです。箱から取り出して、まず驚いたのは軽さです。そう、これ、アルミフレームなのです。このタイプの安いチェアだと、フレームが鉄でできてる場合があるのですが、アストロチェアは、アルミ製で軽いゆえ、 カモフラージュのデザイン柄が良い雰囲気です組み立てもフレームが適度にしなるので布をかぶせるのが大変だったりすることもなく何せ軽いです私が持ってるブランド中華の椅子よりも軽いので驚きました予想以上の使い勝手にノンアルコールビールで乾杯します10月中旬のキャンプは本当に最高ですね私の住んでいるるエリアにあるキャンプ場は、 10月はほぼ予約でいっぱいで予約取れたとしても人ごみにうんざりすることが多いのですがこういう時は特に自宅での庭キャンプやベランダキャンプ公園キャンプもマナーを守って楽しめれば最高に気持ちよいですね映っているのはアストロプロダクツのミニテーブルですこれも軽いので少し驚きましたがやはりアルミ製です 組み立て方はしか番長の定番アイテムのあれと同じで迷いませんでしたアルミは軽くて耐熱性もありますし構造さえしっかりしていればそこそこ強度もあるのでどんな感じか使ってみるのが楽しみです猿は金属製のミニテーブルを現在持ってなかったのですがミニテーブルの割に大きめなのでいろんなシーンで使えそうですマットなブラック塗装にアストロの白いロゴが生えますブラック塗装は わざとザラザラするような、粉体塗装の手触りが、一層好印象でした。ということで、思いのほか、感じよいミニテーブルを味わいつつ、乾杯します。この調子でやっていくと、後が心配ですが、まあ楽しみましょう。続いては、アストロプロダクツの c o b ランタンです。有名なキャンプ系 YouTuber 派の金額縛りのキャンプ動画に必ず登場することで有名になった。 あれです。値段は1000円以下ですが、明るさ、雰囲気、そして機能面では秀逸なランタンで、なんと、懐中電灯に変身するという技を備えています。点灯するには電池が必要ですが、8時間持つそうなので、一晩のキャンクなら、これで十分だと思いました。手に取ってみて気づいたことは、砲弾型のボディが意外にかっこよいこと、懐中電灯として使う際に、とても掴みやすいこと、 そして、紐が太くて安心なことです。工具屋さんらしい、頑丈で武骨な作りだと感じました。ちなみに、この後、真夜中になってから、このランタンを持って、近所の公園をろうろ散歩したのですが、懐中電灯として使うよりも、ランタンとして手にぶら下げて持ってた方が、周りから見るととてもよく目立ちます。砲弾型の形状と、白いホヤ部分のすりガラス的な表面加工で、 かなり光が乱反射して目立ちました少しシンプルすぎるデザインが気になったのでセリアで110円で買った赤いランプシェードをかぶせてみますなんかきのこみたいで可愛らしい感じになりますランタンは明るさだけではなく雰囲気を楽しむという楽しみ要素があるのでこうしたアレンジは猿も大好物ですついでに鹿番長のキャンドルランタンのシェードもかぶせてみますこれもシェードの穴のサイズはぴったりでした どちらかといえばプラスティックボディのせいか赤いランプシェードの方が合うように感じました砲弾型ボディだと少々のサイズ違がいならカバーしてくれそうなのも良いですこの後視聴者さんにそそのかされて白いカッティングシートを丸く切ってあれそっくりにしてしまいましたということで新しい仲間をお迎えしたので歓迎の寛解をしました 続いてテントです。このテント、自分で買うことは絶対にないタイプのテントだったのですが、新発見でした。格安テントですが、サイズは長さが200センチで幅120センチなので、ソロ用のドームテントとしては問題ない広さです。商品名には、2人用とありますが、それは正直厳しいです。この動画撮影中に、猿が何よりも驚いている点が、この、サイズと、 軽さです。パッケージの背負っている写真もそうなのですが、テントというよりは、タープか、グラウンドシートのようなサイズです。試しに、猿にとっては、最も使用回数が多い、鹿番長のツーリングドームと比較してみましたが、やはり、段違いに軽く小さかったです。安いテントは、作りがシンプルでポールも細い分、これだけ小さくなるんだと改めて驚きました。テントと考えると少し頼りないですが、 登山家が使う緊急時の簡易テントであるセルトと位置づければバッチリです開封してみるとやはり小さくて軽いことに驚きますこれで本当に使えるなら十分にありだと思いました言うまでもないことでしょうがこのテントを大雨や嵐の中で使う人はいないと思いますし真夏や真冬も確実に無謀です そうした意味では6月から10月の天気の良い日に限られますがそういう条件が揃えば重たい大きなテントよりもメリットありそうですゴールやロープやペグも簡易式でしょうが一応付属しているようです3シーズンの徒歩キャンプやバイクキャンプなら今後はこのテントを使ってみようと思いますテント内部も問題ない広さでした内部で座ってご飯食べることもできそうですあえて言うと 身長1 8 0ンチのサルにとってはギリギリのサイズだったので寝転がると足のつま先や頭の一部にテントの壁が触れますそうした意味では身長1 7 0ンチ以下の人だと全くデメリットを感じないテントではないかと思いました出入り口のジッパーは意外に便利ですテントに出入りする際 丸く大きく開かなければいけない一般的なドームテントと違って3つのジッパーのうち2つを開くことで出入り口の半分だけを開いて出入りできます。これは虫が入るのを防ぐ上でとても嬉しい作りでした。そして屋根部分には小さいですがベンチレーターも備えてますのである程度テントにこもる熱を逃し換気にも役立ちそうです。まさにセルトとして申し分ない機能を備えていてこの値段なら 徒歩や自転車キャンプの救世主とも言えそうです自宅にあったマットを敷けば設営はほぼ完了です完成を祝い好きなバーボンで乾杯しましたずっと住んでいる自宅の庭ですがどこか特別感があります不安定な社会情勢の影響で原安や原油高物価高騰など将来が心配な時代ですが このような気軽に挑戦できる息抜きが必要だと思いますアストロプロダクツでソロお安いキャンプ道具だけで楽しんでいますのでこれからキャンプを趣味にしてみたい方には良いと思いますアルコールが入りすぎて忘れかけていましたが最後の商品はシュラフです実は以前から気になっていたのですがこのシュラフはサイズが大きめで洗濯できるし 一枚のの布団のように開くこともできます猿がこれまで使ってきたのは登山用のマミー型なのでこうしたタイプのシュラフは未経験ですおそらくこのシュラフを持ってる人は普段からスーシーズンなら自宅でも使えるのではないかと思いますジッパーも割としっかりしてましたし肌触りも悪くありません何よりジッパーを開いて1枚の布団のようにできるのは温度調節をできるので暑かったり寒かったり といいいいう温度が変わりやすす今みたいな時期には都合良いですもちろん今夜はこのテントで眠る予定ですではそろそろネタ明かしをします今回プロモーションの依頼も受けていないのになぜアストロプロダクツ縛りのキャンプ動画を作ったかといいますと今年の夏に開催された アストロプロダクツ公式のツイッター限定のプレゼントキャンペーンがきっかけでしたアストロプロダクツでモンターナのキャンク用品を取り扱い始めた記念として抽選で10名にソロキャンクスターターセットが当たるというキャンペーンがツイッター限定で開催されましたそしてたまたま応募した猿がそれに当選したということです猿にとってはアストロプロダクツもモンターナも好きなブランドでよく知っているのですが 今回の商品は猿が使ったことがないものばかりだったので本当にラッキーでしたそして届いた商品も実際に使ってみるまでは動画を作ってチャンネル上で公開する予定はなかったのですが実際に使ってみたら予想以上の発見や驚きが多かったので視聴者さんと共有したいと思って急遽動画にしましたいかがだったでしょうかすでにアストロプロダクトはよく知っているという視聴者さんの方が 私のチャンネル登録されていいいる方には多いと思いますが、きっかけがなければ見向きもしなかったものに対しても改めてその良さに気づくというきっかけになれば幸いです身長 180cm のサルには少し狭く足の裏がテントの壁に当たる点やそれが嫌なら足を曲げて寝る必要がある点は少しストレスでしたただこのテントをテントではなく普段から車などに積んでおき いざという時に持ち出して使う、セルト、という位置づけで活用するのであれば、商品の軽さやコンパクトさは、不便さを補って、なお、あまりあるものだと感じました。一般的に UL ギアは高価な場合が多いですが、安価な製品の中には、軽量コンパクトで、それなりに使えるというものが存在します。今回のテントやチェアは、まさにそうした商品だと思いました。シングルウォールで、ゴールもキャシャでしたが、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 伝えしておかないといけないことが一つだけあります酒は飲んでも飲まれるな